私は年を取りつつありますという年齢進行形でお送りします。ちょっと話でっかくボンと振り出していいですかはい。目、転じて、大きく世界を見ましょう、はい。1980年代、レーガン政権によって規制緩和が始まり、抑制なき経済戦争が始まった。ついに資本主義は略奪同然の対立を生むようにもなった。 競争を勝ち抜くために必要なものは、これ今も続いておりますね。安定した強い政府。うん、第二に自由市場。物の や, やり取り、貿易等々が関税なるべく抑えるという。そういうことが後継期を生む社会進化論の二つの柱だ。はい、強い政府と自由市場。過酷な生存競争のみが適者生存を。 選ぶ。社会ダーウィニズムという。これが今の経済社会。世界を解き明かすキーの一つになっている。はい。金さん、異論はありませんね。はい。本当そうですね。こう、作ったら売り込む先が必ず世界中のどっかにあるということが、今の資本主義にとっては良いこと。で、はっきりしてまいりましたですね。一つは、最強国のアメリカ。二カ国目が中国。 これは習近平指導体制のもと、もう逆らう奴はという。皆さんも異論はなかろうと思いますが、世界は今、超利己主義と呼んでいいと思います。アメリカンファースト。そして中国はと言いますと、一対一路。べての道は北京へ通じるという、優位に立つグループが、独占権を世界に引くという生存競争が今続いております。はい。で、 生き物で言えば非常に単純なんです、皆さん。ね。生き物の超利己主義。はい、尋ねていきましょう。自分は強く弱いものを食い散らかす。そして多くのメスを孕ませ、たっぷりと食い物を溜め込んで、古文を持つ。古文を従えさせて、従えさせるルールを自分で作る。これが世界最強の適者であります。 味もそっくりないね、かなね、うん。嫌いでしょこういう発想。まあねえ。うん、こういう時に、皆さん、物事を根本から考えましょうね。はい。世界はこういう理屈で今動いてるんですよ。ところが、この適者、世界最強の敵者 を, を生み出していくという世界史における適者生存の理屈、遺伝の法則、これは利己的遺伝子で、 マイファースト。自分のことしか考えない。まずは。であるから、利己的であるということが、有志から生き残る、歴史が始まってから生き残る術だったんですね。しかし、そうやって考えても解けないのが、金さん。まな板に置きました。老化。あ。なぜ老化遺伝子はあるの、はい、老化って遺伝なんですなはい。もう 代も代を重ねて厳しい行く敵者を強いものを賢いものを生きの残らしてきたんですけども、この老化だけは排除しない遺伝子の中から。で、この老化とは一体何かと言いますと、もう私なんだ思い当たります。子からまずは生殖の能力を奪います。はい。そして他を食う強さは食いたいものを食えないという弱さへ。 もうあの誰かさんがやってますが昔はエビの天ぷら2本ぐらい平気だったのに最近は小エビでもってもうあの消化液の分泌がどんどん落ちていきますそれからあのちょっと喋ってしまいましたけどあの腸の話をしておりましたらとあるね飲料メーカーから「小腸が食べ物を吸収する」ああどっちで小腸と大腸と違うんですよねさあさあさあうそ、ん、それでえっれで大腸の方は便を作るうん、うん そういう菌を済ませてるんですが、年、はい、とともに大腸の便を作る能力がカクーンと落ちます。そうなんだ。落ちると、もう信じられないぐらい硬くて太いのが出てきます。<笑>もうね、やめてくれよっていうぐらい、本当にね、避けるんじゃないかっていうね、 それをちょっと、この間、あの、蝶々と大腸私は言い間違えたもんですから、あの、とある飲料メーカーの方でね、頭に矢がつくところから、丁寧にそれは違いますよ、っつんで、あの、便を作るため大腸に良いや矢印の丸るっていうのと、蝶々で消化を助ける微生物はいっぱい入ってる矢っていうのをね、もうありがとうございます。でも、ほんとそうですよね。あの、もう私なんか痛感しておりますが、もう、 本当に、抗眼はどんどん下がってきますね。え抗眼、抗眼さ。抗眼って下がるんですか、うん、<笑>バカだなぁ、お前<笑>。真下に下がるんだよ。それも老化。老化ですよ、本当に。<笑> わかりました。もう全部ダラーっと下がってるんですよ。お前はマスカットかっていうね。うん、<笑>あ、ごめんなさい。硬いところから行きましたけども、そうなんです。柔くないです、ね、あ, あ柔らかいか。<笑>ね、あの、敵者は強い。しかし、その敵者に、の強者でさえも、やがて老化ということで弱っていく。 トランプさんももうグレープフルーツ。違うかグレープフルーツじゃねえか。よくかグレープフルーツだと狸になっちゃうな。ごめんなさい。とにかく、あらゆる権力者にも、忍び寄る廊下。廊下という一点が。ちゃんとやってくださいもうごめんなさい。というわ、バタバタしたってごめんね。じゃあ明日<笑>おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。 今週、まな板の上、エイジングを置いておりますね。カレーですね。年を取る老化ということでありますね。はい、老化ってのは誠に不思議な現象で、えー、ありまして、適者生存ですごい強いものが生き残ったにしても、内からその強者もゆっくりと年を取り弱くなり、やがては死んでいくわけでありますね。老化は立候的遺伝子の支配する適者生存では解けない。 そうなんですな。自分のことしか考えないという遺伝子があって生き残るんですが、やがて、その利己的遺伝子も自分が死ぬ方角に持っていくわけでありますから、うん、老化というのは不思議な現象であります。はい。老化は人間がその地球上に現れて、生物として現れてからゲノムの中にあって進化してきてるんですね。 とっても面白いのは、個体に働く突然変異という、生き物を別ステージに持っていくという変異という偶然が起きるんですけども、その突然変異でさえも、老化遺伝子を追放しなかった。老化から逃げられた人は一人もいないんでありますな、はい。なぜ老化は生き残ったのか、遺伝子の中で。はい。答えは一つしかない。ドキッとしまったかなさん。集団選択。え 集団選択。集団で死ぬという方向を選んだんだ。僕も死ぬから君も死ねっていうのがゲノムの中に書き込まれた、はい。生き物は一定の寿命があり、予定通り死ぬ。個体にとってそれはとっても不幸だが、集団にとっては利点が多い。集団が生き残るために子はある、あの、 時を迎えると死んでいくという。はい。他の動物を考えましょうね。他の動物は生殖をピークとするものが多い。はい。わ、分かりますよね、皆さんね。生殖をピーク。人生のピークにしちゃうんです、鮭を見てください。はい。もう本当に、あの、生死をかけるんですね。自分の、ね、生液を卵の上に巻き散らかして、巻き散らかした瞬間、カラッと死んでいく。生死を吐き出した鮭のことを、 北海道では、ほっちゃれって言うそうですね。ほっちゃれ。はい。もう、あの、身もパサパサ。へえー、そうなんだ。食べても美味しくないし。へえ。ほんで、もう、熊が遊び半分で食うとかね。熊もわかるんですね。わかるんだ。だって、あいつら、生きてるやつ捕らえようとしますもん。はい。生殖を終えると、だいたい死ななきゃいけない。みんな、ん本当のこと言うと。うん。小樽にしろ。なんでしょう。あとは、死んでいくの。蜂とか。蜂。それから、かげろ。はい。ね。ああいうのはもう、 一回セックスすると死んじゃうんでありますね。メスが多くの子を産まないという。まあ、あの、はい、メスが多くの子を産まない人間は、子を孕ませる段階で、オスが死に耐えると、集団の人数の調節が効かなくなり、絶滅の危機を追うことになる。わ、うん、かります言った意味。つまり、男が若い娘っ子に抱きついて、成熟した。で、成熟した瞬間に死んじゃう。 そうすると、いきなりオスの人数がガバーッと減りますんで、はい、調節機能をするためにオスを生かしとくという。うん、それで、その人口の調節を行っているのではないか。老化というのは、実は人口調節のための装置なのではないかと。それゆえに老化を進化させてきた。これもでもね、わかるな。はい、あのー、やっぱり若い時は、 元気いっぱいはしゃいでおりましたけども、もう今はすっかり抗眼も下がりきりました、本当にね。武<笑>道の房みたいでありますね。見る亀でもございませんが、はい、ご老人方よ、同輩として申し上げますが、この老いには何か意味があるのではないかと。うそう思うんでありますね、はい。あの、こういうことを言う人がいますな、廊下というのは車がだんだんそのボロくになって廃車になるよ。 そんなその使い捨ての人間になってしまうことを老化って言うんじゃないのって言いますけども、これは科学的に全くナンセンスです。はい。あの、車があの、ボロになっていくっていう過程と人間がだんだん歳を取るとガタが来るというような言い方しますけども、それとは同じではありません。ええ。面白いですね。たくさん食べ、あまり動かず、子供も作らず、体を楽に守っていれば、 寿命が伸びることは人間でありません、はあ。たくさん食べてあまり動かず、子供も作らず、体を楽に一生を過ごすと寿命はどんどん短くなります。そうなんです。ストレスってよくおっしゃいますけど、はい、ストレスは人間を殺す理由にはなりません。 世界中のどこを探っても女性の方が長生きです。はい。ですよね。はい。なぜかなぜ、女性はたくさんの肉体的ストレスを抱えるわけです、生涯で。はい。妊娠、出産、育児。はい。男性よりもハードな難関が女性にはたくさん待ち受けているんです、はい、が、 女性の方が長生きする。うん。この辺がまた不思議なところである。そのあたり、明日行きますかね。この席また明日の話題頼めで。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷からです。私、肝心なこと言うの、興奮のあまり忘れてたね。はい。女手ミッテルドルフという方と、ドリオンセーガンという方。この方がお書きになった、若返るクラゲ、はい、追いないネズミ、 老化する人間というタイトルがついております。はい、現代はクラッキングエイジングコードひび割れてゆく老化遺伝子という英題なんであります。年、はい、を取るっていう現象がい、いかにこう変わった現象なのかということを書いた。これかなり考えましたね。はい、命っちゃ難しいやね。 はい、ちょっと昨日ゴルフやってたんですけど、はい、階段から落っこって頭を打っちゃったっていう友がいてその友と前立腺がんを疑われた友が目の前にいてもう病気の話になっちゃったわけ、はい、で片っぽの友はひどくお医者さん嫌いで医学っての産業なんだから俺たちは飲まなくてもいい薬なんか飲まされてるんだっていうで私も薬結構多いですから、はい、でも私結構先生 とお付き合いしてるのよね。まあ、先生も一生懸命考えてくれてんだろうからと思って。えー、で、かなね、こんなことがあったのよ。あの、命の捉え方ってすごく難しいんだってね。私ね、私はセラミックの人工弁で生きとるんです。もう本当は死んでたかもしれないんだけど。心臓ですね。心臓ですね。すねはい、これはもう9年前にやった手術ですね、うん。で、その手術のやり方が別の大学では、あの、 人工の人間の作ったものではなくて、その人の体の一部の筋肉を削り取って、心臓の弁にするっていう手術がうまくいってるんですって。それを読んだ奥さんが、なんでそれにしなかったのかって今言うんですよ。だっておめえ、そら先生が知らなかったんだろうからって。そんな、そしか言いようがねえから女房に行ったら、そのお医者さんと、 会って話する機会があったのよ、はい。それで、ポロッと聞いたのよ。ワーファリンなんていう薬飲まなくて良い、丸〇っていう手術が今、どこどこ大学でやってるみたいですね。たら、もう先生とっくにご存知で、あ、丸〇先生だっておっしゃって。彼頑張ってますよとかしてエールを送られるの。はい、ちょっと遠回しにそっと探るように、先生なんで俺それダメだったんすかねって聞きたくなるよな。うんうんうんはい その先生、いい先生なんで怒らないと思って聞いたんですよ。だから、その体の一部分を削り取って便利にするっていう手術はヨーロッパでものすごく盛んで成功例もほとんどなんだって。じゃあなんでって聞いたら、武田さん、平均寿命が違うんです。わかってくださいって言われて。え、どういうことその手術が一番その盛んな東ヨーロッパの国は平均寿命が 70歳ちょっとなんだって。あ、そん な, れなで、60代でその手術をやって、成功率 100% なんだけども、はい、10年以上持ってるっていう確率に関しては、平均寿命が70代なんで、はい、よくわからないんだって。うんうん、で、俺、もう70なんのよ、はい。9年前でしょと、 どう考えてもそれよりは人工弁の方が、ワーファリンを飲む手間があっても、うんうん、武田さんの10年後をお約束できるっていう。長く持つってことですね。そうそうそう。平均寿命との戦いなんだっておっしゃるのよ。そう。医学は。とも考えてるのか。うん。だから、癌がすごいじゃない今、二人に一人でしょあの、癌で死んでいくのはね。はい、あれが、日本人が50代で死ねば、癌なんて、うん、 発生率低いんだよね。そう、そういう寿命と病の相関関係っていうのがあって、はい、何々がうまくいってるからっていうのは、なかなかその難しいんだって、はい。はっとしたね。だから、医学もそうだけど、答えを一つに絞れられないという。はい、さあ、老化という現象に関してはどうかというと、 実は老化の研究、1950年代から始まっているらしいんですけども、年を取るとともに自己複製がエラーしていく。うん、そ, そのエラーが積み重なってあっちこっちがボロな、細胞が一個一個ボロになって死んじゃうっていうことになってたんですけども、ところが、1978年、肝細胞が発見されるんですよ。す、は、べ、い、ての細胞の再生を支配しているのは、 肝細胞で、細胞は消耗すると、肝細胞がそこに入り、その細胞が育つので、複製がボロになるってことはないんだって。うん、時々そういうミスも起きる。複製エラーっていうのは、はい。その確率が、カナさん驚くなかれ、100億個に1個なんだって。少ないんだ。うん。だから、レスイ・オーゲルっていう人の細胞がボロになるのが、 人間の老化ですっていう説は完璧に崩れたの。それからこれはかなさんも聞いたことあると思うけど、1956年キャルフォルニア大学のハーマンさんはフリーラジカル、酸化物質がお湯を進行させる。はい、酸化物質がかなさんをおばあさんにしてしまう。はい、だから、抗酸化。聞いたことあるよな、はい、あります。酸化に逆らえば老化は止むんだと。 いうことで、なんと1980年代、コエンザイム9点というのが、はいうん、この抗酸化剤がエイジングに効くんだと。はい、抗酸化。もう酸化されなければ、細胞は錆びつかないということだったんですが、違う説が出てきたんですな。さあ、老化ってのはなかなか複雑なシステムでございます。この続きまた明日のまな板の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。何年か前までものすごくヒットしましたよね。抗酸化剤っていうのは、はい、酸化することが歳を取ることなんだっていうね、うんうん。これね、実験やったらしいんですけど、老化には全く効果なく、心臓病にやや効果があるという。これ考えてみれば当たり前のことで、か奈さん。抗酸化剤がか奈さんを若返らせてくれるんだったら、 まず、カナさんやっちゃいけないのは、あなたの大好きな、ジム通いだよ。ええー、だって、運動って参加することじゃないそうでしょうだってあんた、あのー、普段より酸素を取り込むわけだから。それが参加ってことなのそう、そういうことですよ。うん。だから、運動をやめれば、年を取ることがいいストップするなんて、そんなことは大間違いでありますね。はい、でこのあたりから、老化とは、 真滅とか消耗ではないのではないかと。生物は劣化などに支配されていないと。生物という、この、まあ、人間もそうですけど、40億年の修復能力を持って生きてきた。老化というのは人生の後半で人体そのものが自分自身を積極的に破壊する行為。面白いね。 一体老化は体のどこが何のためにそうさせるのか。はい。さあ老人を共に考えましょうって、あの俺原稿に書いてるな。えー、考えてみましょう。生物の寿命は様々です。あの生き物全体見ますよ、皆さん。カゲロウは幼虫で数ヶ月。成虫になったら交尾してすぐ死ぬわけであります。鮭もそうですね。 これ、よくできておりましたね、カノさん。はい。鮭、メスめっけてばーっと精子かけますけども、うまく精子がかからなかったやつは、川伝わって海帰るんですってね。いや、そうなんですかうん。へぇそんで、次のチャンスを待つ者もいるんですって。へぇそれから、植物ですね。はい。柳の木は、数千年、その根っこは生きてるそうですよ。寿命というのは、 もう生命によって実に多様なんです。だから、あの、この本のタイトルにありました通り、クラゲって生まれたらどんどん若くなるんだって。まあ憧れだろう。クラゲいいですよ、ね。クラゲいいよな。ええから、裸デバネズミっているじゃん。はい。あれ全く年取らないんだって。ええ、どういうこと寿命というものは生き物の中ですごく 多様だそうであります。アホードリ、裸でバネズミは生態になるとほとんど年を取らない。若者のまんまでずーっと生きていくんですって。はい。それで死ぬと、死ぬ時になると突然ほとんど死んじゃうんですって。ほっくりいくタイプなんですね、うんうん。中には逆に環境が厳しくなると、あえて年を取らず若返りしていく。そういう逆向き老化生物もいるという。へ 鮭は交尾が終わると卵と精子を使い果たすと、ステロイドを自分で合成して、生まれた川で死んでいきますけども、これは、はっきり言って、鮭の自殺なんですって。う ん,、うん。その死んだ鮭は、生態系の中では他の生き物の餌となるんですけども、餌となることで、魚を呼び虫を呼び、生まれた子たちの 食料になるものを、そこに育てて、彼らは自殺するんだそうです。はい。こういうあたりは面白いですよね。え、うん、か、タコ。タコいいなえタコ。生殖活動が終わった後、なんと、絶食。ほう。餓死して果てる。へえ。ー。タコ偉い。タコ偉い。うん。女王蜂。 はい。いぞ。<笑>生涯一回だけその羽で天空へ飛び出し、はい、10匹以上のオスと卵黄パーティー、空中。それで、オスの蜂が出した精子を全部お腹の中に溜めて、卵を産んでいくという。はぁ ー,、えー。いや、生き物ってすごいですね。すごいですよ。だって、1日2000個ですよ、はい。産むのは。もうひたすら出産。 はい。受精と出産を繰り返すという。その間に働き蜂の方はだいたい数週間で命が絶えるそうですけども、女王蜂は驚く中で何年も生きるというで。これがすごいね。生き続ける女王が力を失い、針を持たない蜂が生まれてくるんですって。もう、はい、その、彼女のパワーが落ちると。うん、そうすると、面倒見出たほぼさんの蜂が、 はがいじめにして殺すそうですへぇー怖っこのように様々な老化と死があるわけですが、人間はどうなるか。進化的に言えば人間は多くの引退者を抱えます。もう今がそうでありますですね。なぜか。これはですね、子供の数を一定にするために老人も残しておくと。だから老人が死んでいく数と子供が生まれていく。 るるる数を調節すすとと安定するわけで生存戦略として取り入れたというはい。むごい言葉も続くかもしれませんがさ、老いというものがとんでもない深いところから来た英知であるということを、今回はご披露したいと思います。この次また明日のおなりの上で、はい。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷からです。廊下。これね、真正面において考えるとやっぱり、 不思議な現象ですね。若い方も、我々みたいな、じいさん見るとね、こう不安になるだろうと思うんだ未来とかね。でもね、やっぱりね、じいさんばあさんってね、オレオレ詐欺のかもじゃなくて、なんか意味があって生きてんだよ、きっと。はい。あの、生活環境が良好な時、引退者が食物を摂取することで、個体数の子らが突然増えて膨らまないように、そういう老化には集団選択。 我々が無意識のうちに、このみんなで生きるゆえの選択っていうのがあるのではないかという。これが新しい進化論なのではないかということですね。戦後、あの戦争による300万人以上の犠牲で、子供を産み育てる最悪の環境で、段階、そこだけバッと膨らんだ。これは、 集団選択のバイアスによると思うと確かに頷ける。やっぱり300万人の成人が死んだという事実が女性の中に集団選択としてこう生もうっていう。はい。その勢い弾みがついちゃって段階の世代というそ、そこだけ戦後、私もそれです。その、戦中に亡くなった方々の無念を背負って戦後に生まれた子たちなんでありますね。はい。 そういう集団選択のバイアスがかかったのではなかろうかということなんであります。そしてもう一つが、えー、遺伝子の多様性。これ面白いですね。つまり、個体同士が似てくると、生殖能力が落ちていきます。生、うん、というものは、いつも多様性を求めるんですね。はい、いろんな男女にいてほしい。 ちょっと言葉が乱暴ですが、セックスをして幸運で欲しいんですよ。老化を考えるには二つの道がある。1859年発表された巨大な仮説、種の起源。これダーウィンの進化論でありますね。そこからその、オースヤ帝国に、えー、修道士さんで、メンデルさんっていうのがおりまして。はい。この人がンドマネをいろいろこう実験してるうちに、その、 ものすごく見えない世界で遺伝子があるんじゃないかという。この進化論と遺伝子論。この二つが人間がここまで増える大発見を成した大元なのではなかろうかと。多様性の維持。はい。い遺伝子が求めているのは多様性なんですよ。はい。老化もまた進化したのだ。 つまり、老化も適用のために選択された形質に違いないという。うん、他の生き物をいっぱい眺めていきましょうね。はい。では、人間の老化とは何かということについては、この方なかなか教えてくれないんですよ。読むの結構大変でした。<笑>その代わり、いろんな例を、あの、教えてくれるんですね。例えば、樹木。一年に何百何千の種子をつけて、 年を追うごとに強く、死から樹木は遠ざかります。そうでしょ年を取るたびに、樹木って太く強くなるんですね。一年ごとに生殖能力も高め、病気にかからなくなります。だから大木っていうのはそういうもんですな。はい。老化について、使い捨て、体理論というのがありますけども、体は痛むと。食物は健康と寿命を維持し、高めるとされているが、 事実はどうかというと、もうドキッとすんな。事実は、人間ですよ。食物が少ない方が。しかも、エネルギーを消費する方が健康である。それが、えっ、ー、と、ちょっと飢餓を感じていたネズミの方が長生きするっていうことなんですね。うんうん、なんでだろうな。 俺さ、もう先にバラしちゃうね。はい、後に書いてあったんだけどさ、ハッとするんだけど、戦後すぐっていうのは大変な時代だったわけじゃん。うん、驚くなかれね、あそこから日本人の寿命って伸び始めるんだよね。50代だったのが70まで、俺の 親, 親父もそうだけど、戦争で死ぬ目にあってるは食料なんで食いや食わずっていう。うん、あのさ、食料危機になると、 その人の空腹の思いとは別個に、生きるってエネルギーにスイッチが入るらしいのよ。ほう。ということは、飯いっぱい食わしてると人間って簡単に死んじゃうんだって。へえ。つまり食い物がないっていうのは、ものすごいエネルギーをう、生き物のエネルギーを人間に与えるんだって。はい。これ、他の動物、 でも、確認されてるのね、うん。うん。老化っていうのは、そう、そういう意味で、プラスマイナスで、その、説明できない。大体、あの、マウスっていうのは、寿命が2年なんですね。ネズミ、実験マウスは。はい、これね、食料を減らすと、3年になって。1年のるんだって。えー、犬は、カロリー制限で、あの、二度やってた飯を一度にすると、 寿命が10年から12年に伸びるんだって。えー、じゃあうちの猫も少し空腹にさせたぐらいの方が長生きするんですかねいい、うん、うん。へー。 もう一回繰り返しますが、身体的に激しい、もうね、あの、金さんの前でなんですが、毎月、大変女性方を悩ませる、生理、ね、から出産、から子育て、もう本当にストレス多いんですけども、そっちの方が、女性が長生きする傾向を持つという理由ではないかと。間違いなく、上、命の危機、ストレスによって、寿命は伸びる。これ、ここまでの結論でありますけども、ご老人型、 お聞きになりました、このこと。老人よ。長生きするために、バンジージャンプしま<笑>極端そっち<笑>この続き、来週のまな板の上でということで。おはようございます、武田鉄也です。おはようございます、水谷かなです。先週の終わり、びっくりするような結論で終わりましたですね。はい。長生きするということのために必要なのは、上、命の危機、ストレス。 そういうことを重ねると寿命は伸びるという。その上、命の危機、ストレスというのを習慣化するためにギュッと濃縮されたのがスポーツであるという。おそうきますかはい。はい。これはあの意味のないことで体を動かし、うん、非常に不愉快な目で勝った負けた大騒ぎしつつ、 はっと気がつくともう空腹でたまらないという状態に人間を持っていくシステムという。<笑>はい、これが実は寿命を伸ばすためのドリルではないかということなんですよ。はい。皆、びっくりなさいかもしれませんがね。ズバリ言いますと、老化が命じていることは何かというと、平和な時に死亡率を高くし、 危機では死亡率を低めようとするという、うん。命はそういう仕組みなのだということなんですよ。はい、このような命の逆説に、なんと驚くなかれ、学名がついておりまして、ホルミシス現象と呼ぶそうであります。はい、命にはこういう妙竹林なところがありまして、簡単にできないという、困ったもんですな。 しかし命というものはそういうことなんであります。もう皆さんよくご存知だと思いますが、実は放射線もホルミシスなんですって。少量の放射線は発がん物質を阻止するという働きになるという。こういう命には実にひねくれた逆説が埋め込んでありますですね。 それ放射線治療とかそういうことそういうことで す, です。そういうことです。もう今ああ治療がつきましたけどね。はい、だから放射線と言いますとみんなギクッとするわけですけども、うん、それが治療になったり。はい、このあたり命というのは実にその興味深いもんだということで生きていきましょう、ご老人方。えー、この一冊、ジョッシュ・ミッテルドルフさんと、えー、ドリオン・セーガンさんがお書きになった若返るクラゲ、老いないネズミ老化する人間。 これはですね、もうものすごく細かく、あの、老化の研究のことが書いてあるんだけど、ちょっとそこがね、読むのくたびれちゃって。はい。この生命現象について、興味深いの一つだけね、取り上げさせてもらいました。1950年代、メタン、水、アンモニアを混ぜたガスに放電し、アミノ酸が作れることが分かったと。 このアミノ酸の組み合わせからタンパク質が、そのタンパク質の組み合わせから生命が生まれるのだが、あまりにも複雑で特殊で、偶然に発生するとしか考えられない。これね、だから、生命の源は何かというとタンパク質。タンパク質の源は何かというとアミノ酸。で、そのアミノ酸を作ることは、成功したんですよ。はい。ところが、 やってもやっても、作ったアミノ酸からタンパク質、そのタンパク質から生き物が出てこないんですよ、うん。ですから、人工的にアミノ酸ができるんだけども、それが生き物になるというのは、もう一つ、何かのもう一つ作用がないと生き物が発生しないのかもしれないという。はい。その中で、カナさん、すごい不思議なことが起きるんだけど、はい、アミノ酸からタンパク質、 になってタンパク質から生き物ができるんだよねそのためにはね観察者が必須の条件であるっていう発見があったんだってつまり誰かが見てないと、はあ、はタンパク質が生き物にならないんだってはいこれもうまさしくさ手塚治虫の火の鳥だよねえちょっと意味がわからない誰かが見てないとうん。だから目撃者っていうのがいないと 生命が誕生しないとすれば、はい、そ、そこがそれさ、宗教の原点ではないかっていう、人間という生き物を作るために誰かが目撃していたっていう、その生命の誕生それがいない限り生命は生まれないっていうんだ、はい。それほど自己を複製できる生命を作るっていうことは、ものすごく不思議なことなんだ。う メンデルは、の遺伝子から DNA の発見。で、DNA の発見から、名前だけ聞いたことあるしょ、塩基。t, a, c, g という、そのコピーが生命現象である。わかるんですよね。とか、作れない人間は、その生命が。生命の複製の繰り返し、タンパク質分子から細胞を作るという。そのために染色体は二重螺旋を解き、 その鎖が新しい相手を作る。もうこの辺ざっと聞き飛ばしてください。はい、そして遺伝子を移し取って、えー、二次の染色体となり、ここから細胞が生まれる。その移すとき、こら面白い。あれ内側になった<笑>まあ皆さん。ちょっと。すごい難しい。難しいんだよねうう。ここは。だけど、我々の体はそんなに難しいんだっていうことを覚えて、 置きましょうよ、はい。でね、ものすごく分かりやすく言うと、その、どんどんどんどんコピーが生まれて私たちを、私たちになってるんだけど、うん、皆さん、コピーです。コピーをどんどん作んなきゃいけないんで、はい、コピー用紙が大事になってくんですよ、はい。廊下ってね、皆さん、ものすごく複雑な生命現象なんですよ。はい、もう明日も食い下がります。来る次また明日もの慣れた上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。目の前にティッシュペーパーの箱を置きましてですね。はい。私の相棒のかなが苦しんでおりますが、ちょっと花粉症でずーっと花をはみ続けておりますが<笑>すま。はい。花粉症に一切関係なく。<笑>今ティッシュでこよりを作っちゃいますけどす、これが関係してくるんですね。これが関係、はい、ね。螺、う、旋、ん、構造ですね。螺、え、旋、ー、構造です。これあの、はい。こよりを2本巻き付けました。はい。ね。これが、これが二重螺旋の、あのー、うん えー、DNA だと思ってください。ね、はい。DNA でいいのかなごめんなさいね。とにかく二重らせになっておりますね。それで、新しい細胞を作るとき、コピーを作んなきゃいけない。で、今、t, a, c, g の順番で、延期配列があって、これくっついてる。はい。それで、一回ほどくんですわ。ほうほうほうほう。そして、違うテープを入れるわけ。うん。そんで、一本を作、作るんだよな。はい。な、なんかそんなことなんだよ。はいはい。で、 写し取りっていう作業の時に、これコピーだからね、コピーしていくんだけど、うん、あの、ここをね、リでくっつけるんだって、うん、ペタッと。それでまた剥が、剥がしていって、こいつは出ていって違うやつと、また一個の、その染色体を作ったりするんだけど、リ、えー、でくっつけたでしょ、両方、ペタッと一回ね。はい、その、コピーテープ、実は、限りがあるんだって。 はい。染色体の二重螺旋をくっつける、これが、あの、橋の、あの、アグネット、止め金のようになってる、うんうんうん、エンドキャップがある。はい、はい、はい。これ、テロ、テロナーって呼ばれてるらしいんだけど、はい。これが、あの、RNA が異型を持っていて復元するんですけど、RNA の、えー、復元能力には限界があって、その止め、エグを作る個数が決まってるんです、うん。で、これが、 できないと、うまく、細胞の新しいのが作れなくなっちゃって、ミスが多くなるんだって。はい。で、修正速度がどんどん遅くなっちゃうっていうことが、どうも老化らしいのよ。だから、じいさんって、眉毛にやったら長い毛が一本あったり、はい。それから、生えちゃいけないところに毛が生えて、はい。 <笑>まあ、それはあの、あ変なとこじゃなくて<笑>耳とか、ね。耳の耳の中に、毛が生えたりする人がいたじゃん。はい、はい、わ、はい、かります。あれは、その、て、あのー、テロメアだったっけかなんか知んねえけど、うん、その、テロナーかなテロメアかなその、留め具が緩くなっちゃって、毛作らなくてもいいのに耳の細胞が、なんかこう、ぐずぐずになって、肝が緩いのよ、はい。若い時はしっかり巻きついてたのが、なんか緩くなってくるんだよ。 それで勘違いしちゃって細胞の中で、もう生やさなくてもいいのに毛生やしたり、はい、あの、伸ばさなくてもいいのに眉毛にあの一本だけピーンと。あります触覚みたいな。あ触覚みたいな。そ う, そうそうそう。私なんかもそうです。えぇ、ー、私もあるんですよ。メイクの女の子切ってくれるの。整えてらっしゃるんですね。じいさん眉毛になってるってかって言いながら。<笑>はい。そんな風なことを、 老化と呼ぶんじゃないか。で、その緩くなったところがミスの細胞を作ると細胞で炎症を起こしちゃうんだって。はい。その炎症が実は癌細胞が発生する癌リスクのもとになるっていう。だから老化というのは何かというと、とある年齢に訪れる複製の劣化が細胞の修復速度が遅くなる。そうですな。 最近やっぱ体痛めても治り遅いもん。風邪も長 引, 長引くし、咳も止まらな い,、はいはい、傷も治りにくくなります。はいはい、そこの部分が細胞自体でえ毒素を放出するということ、はい、炎症がひどくなるということで、ん、はい、リスクが高くなる。で、えー、そのことがどんどん進んでいくと、老化はゆっくりと死に向かい始める、うん、生きるとは何か生きるとは、 ゆっくり死ぬことである。ゆっくり死に向かうために、実は体中の細胞は、たくさんの細胞の死によって支えられている。そうですよね。細胞が死んでいくんです。でも、それを補いうる細胞があるから、私は若いなんですよ。はい。親でつるんつるんお水弾いてるんですよ。はい。だんだん弾かなくなるんですよね。はい。 アポトーシスと言いますが、細胞には自殺のシステムがありまして、ある年月を過ぎますと、あのー、細胞死んでいきます。自分でちゃんと。そのことで、次の細胞ができることで、私はえ、昨日と同じような私の顔をしてるんです。だから、アポトーシス、死んでゆく、自殺する細胞によって、生きるということが支えられているという。うーん。これの、面白いでしょはい。 で、癌とは何者かといえば、自殺しない細胞のことなんですよ。はあ、つまり、死なない老人っていうのかな死なない老人っていうのが、生き続けるために、その、入れ替わらないでそこにいることが命そのものを起こすという。死なない、えー、細胞が起こすのが癌。で、逆の意味で、 まだ生きてほしいのにどんどん死んじゃうっていうのが、アルツハイマーなの。ん。老人が死ぬタイミングっていうのは、生命にとりましては重大なんでございますな。そんなお勉強は明日も。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷からです。昨日はこんな話になりましたですね。アポトーシス、自殺を忘れた細胞が引き起こすのが癌。嫌だ。 嫌だ嫌だ死ぬの嫌だって叫んでるのが癌が細胞で。そしてもうダメもう死んじゃって言いながらまだ生きなければならないのに次々自殺を引き起こすのが体に起きますと細胞がそういうことを引き起こしますとアルツハイマーあるいはパーキンソン病になるという筋肉減弱消失でございますですね。はい。そういうことを考えるとやっぱり生き物ってのはバランスなんですな。うん 重大なことは生物の中には死のうとしない動物もいます。え裸でばネズミとかあ。あ、どういうネズミなんだろうさんまさんみたいにハーパーン飛び出して全ラまあ、全ラでしょう。全羅。全然に確かに<笑>。<笑>それ、ちょっとやっぱり、ぎょっとするようなネズミですよ。死なないんですかえ死なない。死なない事故に遭うまで生き続けるんだ。 えな、な、何年、何十、何べ、えどういうことですずーっと同じ成人のまんま。不老不死ってことですか不老不死と言ってもいいでしょうね。ええー。でも、不老不死の割にさっぱり、増えないところを見ると、彼らを待っているのは、やっぱり他の強い動物に食われるとか、はい。それから飢えて死ぬとかっていう事故が多発してるんでしょうね。はあ でないと、そこら辺裸デバネズミだらけになってしまいますから。はい。で、死なないということを前提にしている生物というのは、その数を増やすことができません。はい。では、人間はというと、は, はい。これは、 死ぬことを前提に進化した動物であります。人という動物はいつか死ぬことを前提にして生きております。自然界の弱肉強食を避け、死を群れ全体で平均化し、群れにとって一番大事なことは、絶滅を避けるという生存戦略。はい、これを選んだ猿が人間なんであります。うん、だから、私は金さん思うけど、あの、 我が子をね、父親をね、いじめ抜いてという、う母親もそれを横で眺めておったっていう、嘘腹立たな い,、はい。いや、もう信じられないです。信じられないよね。はい。なぜ信じたくないか、なぜ腹立つかというと、私たちが生き残ってきた生存戦略を裏切っているからですよ。はい、それやっちゃおしまいだよっていうのが人間には、 あるんですね。うん、こっからは私の意見ですね。そういう赤鉛筆の印がついております。ご披露しましょう。はい。では、日本の場合はどうか。私を含む巨大な数の老人世代が若い世代にのしかかっております。これは、厳然たる事実であります。老人が生き延びることによって子供が生まれることが少なくなっている。という言い方をなさる方もいる。一体に日本人にはなぜこんな進化圧がかかっているのか。 日本は外部からの攻撃。体で言えば最近、寄生虫の脅威が絶えず予想されます。体に例えて国際社会を見ましょう。周りは恐ろしげな国ばっかりですよね。日本人を理解したくもないというような隣人の方もいらっしゃいますし、サーマビロを繰り返す隣人もいらっしゃいます。はい、さらってゆく隣人もいらっしゃいますし、 小さな島がどんどん根室に近づいてるんですけど、俺んとこ、俺んとこって言い続ける人もいらっしゃいますね。それから潜水艦で人んちの庭先をブンブン走ってる超大国もあるという。その上にですよ、非常に厳しい自然にあります。まずは平べったく言いますと、寒暖の差。これが非常に厳しい。日本人は3ヶ月前後にクルックル変えていかなきゃいけないんですよ。 大変です、これ。生き物にとっては。それから、食料も分かち合うとか、もったいないを繰り返していかないと、もうこの国はたちまち、食料に困る国であります。はい、その上にです。これほど、災害の多い国があるでしょうか、はい。地震、豪雨、そして台風、そして社会環境ですね。私も含めまして。 おいても休めず働かねばならない。ええー、これほどのストレスの多い国なんですが、世界に誇る長寿国なんでございますね。うそうやって考えると、ここにあの例の自然界のホルミシスという、実は長寿の原動力があるのではないだろうか。で、やっぱ考えてみると、日本の老人は確かに、 ストレスに強い。うん、その次に、カナさん。日本の老人は、清潔を好みます。もちろん、個人単位ね。これくらい道路履いてる老人はいないな。そうですね。よく見かけますね。いやーね、嘘と思うならね、ちょっと道見て。本当にね、時折、血に一つ落ちてないってあるよあ。毎朝ルーティンでやってらっしゃる方も多いんですもんね。そうそうそ う, そう。そう 老人はなぜ核も増え、なぜ核も長生きをしているのか。うん、武田曰く。老人は、次なるバランスを準備している、はい。私、この説、自分の説なんですが、ちょっと今酔ってるんですね。<笑>いい説唱えちゃったそ う, そうです、そうです、ドキドキしてるの。<笑>それでは本にございました具体例で考えていきましょう。 うさぎは森で生きております。森で生きるうさぎに、これあの自然環境のうさぎですよ。動物園のうさぎではありません。はい、森で生きているうさぎでありますが、これはね、はい、話時間かかりますんで、明日の続きということで。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。老人と 環境と言いますか、社会全体のバランスのことを考える意味で、昨日話、とっかかりに持ってきたのが、うさぎで考えてみよう。はい。うさぎが自然界で、これ、野生のウサギです、皆さんね。森で生きていく。この森で生きていくために、うさぎが絶対に守らなければならない、掟がある。うん、もう起きてっていうのは、進化論だろうな、一種の。はい。これは何かというと、 環境収容力による動物不要力によってその数が守られている。つまり、ウサギが森の中で生きているというのは、ウサギを養うだけの広さと豊かさが自然にあるということですね。はい。当たり前のことですね。はい。この、ウサギの生存を支えている森の条件とは何か当然でありますが、草原の草の成長スピード。 うん、です。はい。この草の成長を無視して繁殖が上回れば特にうさぎは年かの年中交尾する生き物ですから、えー。はい。だからバニーガールなんだよ。本当にうん。一年中いつどこでもうさぎは交尾できるんですそううそ。そういう象徴なんだ。勉強になりました。あの、ベニーガールじゃない。あのバニーガール。バニーガールはそういう意味だそうです、ねはい。はい。で、草原の草の成長。 のスピードと、ウサギの頭数って、マッチしていなければならないんですよ。うん、その、草の成長を無視して、ウサギが、の繁殖が上回れば、ウサギは、全滅の危機にあるんです。だから、草の成長スピード、天敵みたいなやら、ものにやられる、鷹に食われたり、襲われたりすることあるじゃないですか。蛇に襲われたり、はい。そういうことも全部含めて危機を入れといて、 森でウサギは生きている。で、現地球で起こっている政治活動、あるいは経済活動は何かというと、草原の草の奪い合いなんです。はあ、自由経済っていうものが、世界中を草原にしたんですね、はい。中国は世界の森へ進出しなければ、13億は間違いなく植えます。このまま行けば中国は、 二億人の老人を抱えるんですよ。はい、老人大国を日歩も三歩も手前を置いて体験しているのは日本で、老人大国を一番最初に抜けるのは日本なんです、うん。ものすごい言い方をしますが、私たちこれからバッタバッタ死んでいきますから。はい、その時に私ども老人が見事なタイミングで死に生きることと、有効なバランスをこの国にもたらすと、 私たちは、死に害のある老人になるんですね。その第一歩が、俺はね、近頃そう思えてしかこれ、武田の考えですからね。はい。俺ね、かなそれがね、入管法じゃねえかと思ってんだよ。んアジアの青年とか、世界中日本にきょ、今日の文化に興味を持った理解を示してくれた青年や、若い女性をこの国に招きたいわけさ。はい。で、 今日本という国をもしよかったら愛していただいて、そういう下地作り。うん、確かに今少子ですから子供少ないので日本は、うん、多分足りないんですよね、うん。だからこの国が割といいなと思ったり、あるいは死んでいく老人たちがあのいいお父さんだったよとか、私は花瓶と市民間違えちゃったとかなんかそういう<笑>あの看護婦さんがいたりなんかするという病院を シビンカビン、シビンカビン、パッパさん分からないよ、とかって、そんな人でもいいんですよ、そうです老人が幸せだったら。老人が幸せだったら。老人が幸 せ,、ね、老人幸せだったらいいじゃないですか、ね。それ大切なものですねそ ん, んなこと、気持ちの問題だよ。<笑>そういう人たちが、あ, あのおじいちゃんよかったな、とかって、この国いいな、とかって思って、うん、この国を気に入って、結婚していただいて、子を一人か二人産んでくれて、子が増えていくとい、はい、一番最初にお話しした、性は多様性を好む。あ, あのね、 単一民族を嫌うんです。生は。単一民族でまとまってる国があるとします。その国は一つの病で一夜にして滅びるという性格を持ってるんです。多様性です。南の病気にも強い。北の風にも強いという、そういう子たちが日本中に増えること。はい。それが日本を強くすることではないか。 だって、皆さん、街の不安、ひや、あなんだ、治安だ。ごめんなさい。不安と治安間違えちゃったよ。<笑><笑>それ、それあるかもしれんけど、でもね、皆さん聞いて、今、日本で活躍してるのは、ハイブリッドですよ。そうじゃありませんか。陸上、ケンブリッジ、アスカ。テニス、大阪、ナオミ。相撲、高安、三嶽海。野球、ダルビッシュ。俳優では、草刈正雄。モデルでは、ローラ。 みんなハイブリッドじゃないですか。ハイブリッドだ。ハイブリッド社会とは何か多様性なんですよ。その石を作るのはご老人。我々、65以上の高齢者。にこやかにフィリピンの看護婦さんと会話する。その人が高安を産んでくれる可能性があるんだから。はい、高安をね。ごめんな。ちょっと俺な。疲れた。<笑>熱面が過ぎて、ごめんなさいね。<笑> 今、肩で息してんだけど。明日またありますかねあ、明日あったっけですあ、この隙間だ。明日の、まな板の上でおはようございます武田哲也です。おはようございます。水谷奏ですで。昨日はもう肩で息するほど叫んでしまいましたけども、はい、多様性を求める性、その、形質の獲得の下準備こそが、日本の老人問題なのだと。 若者をこの国に招き、この国の女とあるいは男と夫婦をなし、そして生まれた子たちは日本とのハイブリッド。やがてはダルビッシュになるかもしれない。やがては大阪直美になるかもしれないという。はい、そこに日本の未来があるのではないか。また、日本の女性はこの手の結婚に強いですね。 強いですか俺、そう思うぜ。ういやいや、俺の知り合いで、サウジの男と、まあ離婚しちゃったんだけど、結婚して3、4年住んでた女がいるよ。へえ。ー。そんなん平気じゃん、惚れた男一人いるや。まあそうですね。言葉が違うが宗教が違うが言っちゃうもん。ん 日本の男ダメだもん男性の方がちょっと守り入るかもしれません。日本の男はやっぱりそこがまあいいとこかもしれない。ダメ俺豆腐食えないとダメとかさ、<笑>すっげえ俺がそうなんだよ。やっぱり豆腐食いたいよねとかって、なんかさ、そんなこと言ってる奴はダメだよな。俺が典型的なダメ。でも、日本の女性が持っているそのハイブリッドの地。ほ、う、ら、ん、俺はやっぱね、豊富姫の地というか、日本の 神様の山彦と結婚したのは、はい、竜宮のサメの化身だからね。ーん。新潟の方じゃ鶴が嫁に来たんだよ、本当に。そうです、ね。鶴とや浜松には谷氏と結婚したやついるんだよ。谷氏が。おうん、谷氏女房ってのはいるんだよ。女房が作る味噌汁がやたら美味しいって言うんで、村中の評判になって、私が味噌汁を作ってるところは覗かないでくださいって言うん。ところが、亭主が馬鹿でこっそり覗いたら、谷氏がお尻を味噌ないつけてたっていうさ。<笑> 恐ろしい話だよ、ね。それ、それあるんだよ。<笑>さあ、著者は言います。老化。ご老人方聞いてくださいよ。老化は、進化のスピードを上げる最高のギアなんですって。おお。老化によって、競争の公平性と個体の多様性が2倍のスピードで進む。寿命の短い個体では、50代ぐらいで死んでしまうような国では、 遺伝子の多様性はかなわない、えー。寿命の長い集団のみが遺伝子プールを大きく広げて貢献することができる。はい。あの、寿命の短い国では遺伝子の多様性をなくす前に死んでしまうんで、だから老人の面倒を見なくていいという手間が回転が早い分だけ助かるんだけども、はい、その分だけ若い男がお父さんの後継ぎをしてしまう。うそのことで、 ジグソーパズルのピースは生まれるけど、絵が変わらない。はあ、今いい例えしたな、俺。ま、ゾクッとしちゃった。<笑>ごめんな。<笑>これわかるでしょはい。だから、老人たちが生きている今こそ、老いを利用して若者、つまり若い人にすがる。それが国内でも国外の若者でも、若者の本質を見抜いてすがる。で、 助ける若者を呼び寄せる。くどいけど、ほんと、市民とか瓶間違えちゃった、おじいちゃん。<笑>いいよ、いいよ、花瓶でするから。優しいね、おじいちゃん。とかって、そんな日本語の上手じゃない看護婦さんがいても、にこやかに笑っている、その看護婦さんが、薬剤師と結婚して、またいいのができたり、中山教授みたいなのできるかもしんねえじゃん。山中教授。山中教授だならごめん。<笑>おじいちゃん。<笑><笑>市民とか瓶間違えちゃった。<笑>で、 著者はですね、これ本すごいんですよ、はい。長寿のために持論を展開しております。ここでは触れません、はい。健康法に関しましては、安易に話に触れますと、意外とその説が何年後かに簡単にひっくり返ったりなんかするんですよです、ね。健康法って難しいんだよな。そうなんですよ。ただあの、この著者が繰り返しおっしゃっているのは、アンチエイジング薬は確実に進んでいるそうであります。 年を取ることに関して私たちはますます、やっぱり医学ににじり寄っていくのであろうということでありますね。私たちはなぜ老いるのか。老化は私たちが獲得した進化の形質である。ただし、老化は老人が死に絶えた後、前期後期。全部ご老人方聞いてください。老化は老人が死に絶えた後、孫たちの代において意味を見出します。 お私たちが死んだ後、私たちの孫の代でおじいちゃんがやったことがきちんと成果として出ると。はい。老いることには必ず意味があります。うん、しかし、そのお老人が最後まで老人の役割を果たして死んだということは、死んだ後にしか権限しない、出現しない、成功は確認できない。はい。そのことを自覚して、これいいよな。 で、いかにね、過去の体験とがすごいかっていうのを、このアメリカの学者さんの一例からご紹介しましょうか。はい。19世紀アイルランドで、ジャガイモ不足による基金があった。はい。100万の単位で人々が死んでいくんですよ。うん、そのために、彼らももう生きることに必死で、移民としてアメリカへ渡っていくんです。アメリカへ渡った移民の子、これがアメリカ文化を作っていくんです。つまり、 孫の代になって、じいちゃんたちの苦労が、初めて孫たちの体で、花開くわけでありますな、はいえー。私も含めてでございますが、良い国を作るために、我ら老人頑張りましょう。一番最後に武田鉄矢はこんなことをメモに書いております。桃太郎、金太郎、かぐや姫を背負ってたのは、この国の貧しいおじいちゃんとおばあちゃんです。七十八十のじいさんばあさん、ローマン、ロー・ウーマンは、一日にして、ならす。